本番いきます。よーいカウンオッケー音オ系音系役者系よーいスタートはいでは皆さんこんにちは監督ラボの監督です、えー、今回はですねフェイトエクストラアンコールこちらのレビューをしていきたいと思いますでこちらのレビューなんですけども2020年に出しましたアニメイド福袋で出てきましたこちら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 ダダントラップコレクションこれもフェイトですねフェイト多いなもうフェイト絶対見ようはいえー、っとアニメですね全13話をですね見ましたでこちら今動画として出しております本当に1年ぐらい経ってしまって申し訳ございませんでは早速やっていきたいと思います、はい、タイトルがですねフェイトエクストララストアンコール意味がですね1000年前の聖杯戦争の最後のアンコールが開催されるという意味でフェイト エクストララストアンコールとなっておりますじゃあ見るんですけども、えー、このですねフェイトエクストララストアンコールを見る前にですね、えー、フェイトグランドオーダー絶対魔獣戦争バビロニアというものをですね見ましたでそこで初めてフェイトに触れてで今回、えー、2つ目のフェイトシリーズ見た次第ですはいでまずこのフェイトエクストラなんですが もともとはですね「フェイトステイナイトを原作とした対戦型 RPG ゲームが元となっております、えー、後にですねコミック版ドラマ CD と出ました、はい、そして2018年に本作のアニメが地上波で放送開始されましたでですね w ス s に関しては全13話となっておりますで原作者のですね那須きの子さんはこちらゲームのアニメ化ではなく アニメのたために作ったシナリオということで自ら書かれたそうですというわけでですね原作の設定をベースにアニメ版独自の構成シナリオが作られたそうなんですね<笑>ちなみにゲーム版の主人公は男性か女性かどちらが決めましてそこからスタートするというお話ですはいで今回のアニメ版は和田アルコさんがキャラクターデザインを担当しておりますはいであらすじちょっと読みます月に存在するあらゆる願いを叶える力を持った 霊士コンピュ ー, タ ー, ムーンセル・オートマト ン, ムーンセルオートマトマン内に作られた「霊視極空世界」シ -E、シラシラフィを舞台に月の聖杯をかけた魔術師と英霊による聖杯センスを描いた物語はい、えー、これは聞くと多分 何, 何を言ってるのかもうさっぱりわからないかと思いますもうねはい同じですはい、えー、この作品なんですけども西暦3020年が舞台となっております まあ、簡単に言いますと、えー、それぞれのですね階層の、えー、ボスを倒して、上に上がって、何でも叶えられる願いを掴み取るまでのお話です。ちょっっとざっくり過ぎてるけど はいといとうわけ で, ですね、えー、この作品語れば語るほど奥が深いのでもうさっくりいきます、えー、まずですね自分と個人的にいいと思ったのはもう前作のグランドオーダー「バビロニアモーのキ」も良かったんですけどよかったんですけども人間とサーバントのこの2人の掛け合いがすごくいい、えー、掛け合いっていうかこのドラマもう何て言うんだろうなお互いを信じ合う心 そそれで敵を倒していくその己がそれぞれが強くなって2人で協力をして敵を倒すみたいな最終的にまあ主人公と、まあ、その英霊のサーヴァントがいてサーヴァントはいのサーヴァントのセイバーセイバーセイバーセイバーと戦うんだけど同じ階層にいやと戦うんだけども要するにまあ主人公だからキスミハグとから、まあ、勝つんですよ、まあ、正直言っちゃうとだからその階層にいるその人間と。 サーヴァンとか、まあ、倒されて消えるんですよもうね律儀にもう忠誠を使うサーバントかっこいい敵味方関係なく心を揺さぶられましたまあ敵なんですけどもその消える時のドラマいも う, もうねこれ語ったらもう長くなんでちょっとその辺は言その辺はいませんぜひ見てくださいはいあとですねこちら、えー、大好きな物語シリーズの辛坊監督と、えー、制作会社シャフトが 作っていたんですよしかもですよ物語シリーズ「荒垣暦」の声を吹き控えている神谷博さんもなんとですね第1話から出てくるんですよ、まあ、あとやっぱりその辛坊監督なんで窓紛もですね出してる監督なんであとやっぱりそのカットの絵の構図とかがねもうねいいもう大好きすごい安定のクオリティでした はい、えー、続きましてですね、まあ、主人公、まあ、作品にとってやっぱ主人公ってすごい大切じゃないですか、で本作の岸波俳クのというですね、えー、ゲームは男性、女性選べるんですけども、今回、主人公のキャラクター、男なんですけども、まあ、オリジナルキャラクターです、はいでこのオリジナルキャラクターなんですけども、感情表現がですね乏しいんですよね。 なんて見ている視聴者は主人公に多分感情移入ができないんですよだからなんかそのうんなんか乗り切れないなって言うんだけど後半ですね目的を見つけるんですよそこからはすごく良かったです 最終的にそのなぜ自分はここにいるのかっていうその人間 の, その存在意義までもう深く掘り下げられててこれはちょ見ててねああそうだよなと思いましたねなぜ自分はここにいるのかなぜ自分はこのカメラの前にいるのかみたいな、まあ、そんな感じでですね自分の存在意義をすごく追求されておりました、まあ、ちなみになんですけどもちなみにハのと同じ名前のちなみにハのというふ2人がいるんですよとりあえずこの主人公の女の子がそのセイバーといって戦ってた過去があるんですよ でそこでその主人公が死んじゃってでその女の子の思いとかなんかそれ一回分解されてできたのがその「岸波遥野」というですね主人公だったということが判明するんですけどもその葛藤ね自分は偽物なのか自分はコピーなのかみたいな、まあ、そういうところで葛藤していく姿がね熱い熱いというかねすごい響きましたドラマドラマがいいよやっぱドラマだね最終的にその岸並ハグノがですねえ強い目的を持って サーマントのセイバーとともにですね戦っていく姿は本当かっこよかったですあとねまあ主人公の木浪くの と,、えー、とセイバーがいるんですけどまあ、そこで結構サポート的に入ってくるリンっていう女の子がいるんですよこのちなみにリンっていうのはですねフェイットのグランドオーダーでもなんか似たキャラクターがいたんでたぶん声優さんは一緒だと思うんですけども なんかエヴァンゲリオンのアスカみたいな感じですねまあこの作品や っ, ぱそのやっぱその自分は何者なのかみたいな感じで結構追記してくるのでもう名台詞がめちゃくちゃ出てくるんですよで、えー、このリンがですね喋った言葉がめっちゃいいんですよやることがあるから死ねないのではなくやれることを見つけたくて人間は生き続けるのではないかしらと、えー、語るんですよねいや深いなまあ、あとですねこのオープニングとエンディングですねオープニングは西川さん そしてエンディングはさゆりさん。もう二人のね、曲もね、もう最高ですね。え、PV 貼りましたので、ぜひ見てください。ほんとかっこいいし、心に響きます。はい、というわけでですね、あまり長く語るとですね、もう本当に1時間、2時間コースなので、これからいにしておきます。えー、こちらですね、実は約1年ですね、開けてないんですよ。で、11人のキャラクターがいるんですよ。ただ、セイバーいないんだよな、こんな中にな。えー、ドリン、何 ララニー戦闘時、ダイタダインブラクモマンはいというわけでですねこちら、えー、この機会に上げていきたいと思います誰が出るのかお楽しみ個人的に出てほしいのはねあリンとあラニーあそうラニーのキャラクターよかったんだよラニーもねこのリンと共に途中でサポートに入るんだけどまあとある理由で、えー、脱落しちゃうんですけどもまたそこもうんいい見てください見てください本当にいい開封の儀 誰が出るのでしょうかオープン誰だこの形はわからないなポンおーアリス魔法少女マドカマギカ辛坊、まあ、監督の作品なんですけども、えー、それに出てくる魔法少女的な感じでアリスっていうキャラクター の, そのなんか絵柄とかその世界観というか背景もですねマドマギにすごい近いんですよでこの女の子もですね まあその主人公とと戦ううんですよというわけ で, ですすよいわけねアリスが出ました。というわけでですね、フェイト、エクストラ、ラストアンコール、本当に良かったですし、本当に福袋動画で出てきて良かったです。シンプルにその階層の敵を倒して、どんどん上に上がっていくっていうお話なんで、物語はシンプルで、ただ、語っている内容、描かれている内容は、すごいですね、もう、生きるとは何かとか、自分とは何かっていうところに、スポットが当てられているので、 とととても響く内容かと思いま す,、えーというでですね、この監督ラボでは、えー、ガジェットレビューですたら映画レビューで今回のアニメレビューなんかもですねやっておりますので、えー、ぜひ興味がある方は登録して、えー、他の動画もぜひご覧ください。えー、というわけでですねまた次の動画で会いましょう